ごめんなさい。すっと聞ラてなさら ー, ー, ーこんにちは。さて、始まりました。年ンレ TV 第2回オーロード。しかも、バランスってーねレグレン。第1回オーローが、綺麗いな、レンレンのきれいな音だったから、次に5ヶ月ぶりくらいだね。スパ晴らしい。 今回のでは4月1日、つまり本日行われるアップデートについての情報をお届けしますはーいそれでは早速アップデート内容との1話丸いのはそうーこの難易は検索度を同じようにかなり指のガードがある難になってます自動でマルチの今は無理なの できないかな難いいやークリアしても、推進を少し、とられるだけなので、あまりこだわらずに、軽い表示で注点してみてください。緊急手法、バックナンドに、海洋仕様を追加操作。ニやったなこれは原索再現者海洋放送。レーを指示号であるニル、見 会話多数追加されてます。やっとみんなの頑張られるね。海洋の赤いやつは、すべジの十号と同じになっているので、何度もアンウールを試しているツーに、中央に、色通り見ていこう。いいかもしれません。すが評価できるようになりました。わららせなのよ。すべてにピンクが設定され、 これを上げていくと、スリルがどんどん強くなっていきます。へ、え、ぇ、ー、どうやってビームを上げられるのスリル強化プレイヤーで強化者にジャルルを転落した後ど。大方の強化の二重か、同明のスリルチップを調理すると、スリルにボイルドがたまっていきます。刑事みたいなものだね。これが一定量が割るように、ビームが上がり、スリルの性能が強化されます。レンズアップってものだね。 100まで上がります。そろいなのが、誰だ ?100 まで上がるには、結構、時間がかかると思うからにやっていくといいよ。ちなみに、今日アイデアを手に入れるの金額の手法を入れるとに、共感のビデオがドロップされて、熱伝説が追加されたので、そこで始められます。まわりまわりさて、今回のアップデアイ容は、 以上で終了でねえねえねえねえねえねえ、ねね、どうしたのゲはエイリルールだよ嫌でないなでゴゴスなんなていいよ あ, あこのゲームをせんさくし毎年エイリルールでプの指導がこれだったろうねそうそう昨年はレールやレベルを入れるっていうコソボーラーをするってたけけど今回は何も用意してないぐいだね このまま昨ムの動画をそのまま流して、 つうじのぞいいつうじゅうごうげ撃がルービーじょうびなしでしかるのでせいじんしきごにしかれるってことになるね。なるじょうだね。でもでもこのちょうぶすりのがわみえるの。なけいなだならいりのうんのみいどっちがけにわられないってことなんだよね。うん、はあ、ちょうじゃん。 やっぱりだけは悪いだめー。会、ね、場。会、ね、場じゃないよ。えこういうふうに、プレイヤー全員が確実に手に入れることができるレとドらになっております。何もうみえますね。あくまで追加されるきれしレード、しこしレードなど、しこしばかレードをクリアなければ、社会王中で確実にい旦た手に入ります。は コーヒーレウッステージではレースの技術が確実でドロップされるので周回して走れればペースを大きくすることもできますコーヒーレウッは無機で換算されますがしかし中はコーヒーレウッ限定でドロップ量が大変になるようで今のうちに走れておくことをおつづれしますみんなさて そして今回もレンレンもお時間になってそういますか神回でした神外ですがいい日ルークにとってはねレレンの要素が整ってきてやっとセリーが見えてきた気がするねまだまだやることは思いけどねこの日中に注意は完係するといいねねえそれでは今回はここまでまたねー 놀이공원장